現場の初めての経験っていうのはどういうふうになっていくんですか。初めてのきっかけが、うん、その後にえっとドリーミングなっていう。楽曲のビデオ撮りがあるっていうので。そのンサーに、うんうん。砂漠のやつや。ああ、そう、大丈夫で す, <笑>さすが。砂漠のやつ の, PV の。P. V. の多分ピープだと思うんですけど。 ダンサーに移す前に作品をこの提出するようなビデオ撮り恥ずかしが撮るようなやつの出てくれないって 手, 手伝ってくれないっていう連絡を舞子さんと正雄さん2人でその1曲を作ってたんですよあそうなんだタイミングよくどっちからもお誘いをもらってどっちの振りも一緒にあのビデオ撮りに参加させてもらってて<笑>すごーいでスタンドインっていうやつ、ね、そうですそうです、はい、その後にまず、あ、PV は出てないんですけどその後のテレビ<笑> 収録にマサかっこよかったよ、うん、あのダンスも。 え見ましたももももちちちちろろろろん、えー、<笑>もちろんんん見たけどあそのスタンドインの誰かっていうのは知らんかったからさかさかさ か, そ か, そ か, そかあっあかねがやってたんやあれここにいてるやつな高いそういそ う, そ う, そ う, そ う, <笑>うわそうなんやん、うん、でテレビということはじゃあ福島のお母さんが見れたいやそうなんですよもうそれはめちゃくちゃ喜んでくれてお母さんいろんなそう親戚とかにもね連絡して<笑>見てねーって言って見てねーって言っ て, て, っ て, 言ってこの時頑張って送迎したかありました<笑> ありがとうございます。そうじゃあなりましたテレビだとね、これ、うん、地方難さんの子っていうのはうテレビに出れるとやっぱ、うん、自分の家族とのお友達にもこう。うんうんうん ね、その姿をパフォーマンスを見させてあげられるっていうの、ねうん。そうですね。あ、それが一番ね、ね親孝行かななんて。それがね、喜んでもらえるかなっていう。嬉しいと思うよ。ね、たくさん時間もね、お金も費やした。そ<笑>れ<笑><常>に。<笑>ね、何が返せるかなと思ったら、やっぱそのね。うん。運転姿を見せることが一番のね、孝行かなと。 持ってたたね、録画して永久保存でしょ、あかねママ、はい、それは。してますか<笑>だからそこで一発で終わりじゃなくてさ、うん、こうやっぱ、どんどんどんどんその現場にこうこう出ていくようになるっていうのは、それはまたたたお声掛けがあったりしたのそこからは、もともと大好きで、う田くみさんが、うんうんうん、なんかやっぱダンサーしたいっていう気持ちはすごい強くあったので、えっと、15周年のオーディション、はいはいはいはい あ、私儲けたやつです。そうです。<笑>最終審査。向こってた人だ、うん、そうだ、向こってたじゃん。ギリギリまでも、あの時を。白裂したやね。白裂してましたね、えー。それもね、前回ちょっとみくちゃんっていうことね、喋ってるんですよ。うん、よかったら、その動画も見てください。そうですね、そ う,、ね<笑>はい、そうチームメイトのみくちゃん。そうですね、マックスピードのメンバーなんですよね。最終審査で、もうリハーサルでパッと振りが飛んじゃって。え、マジで。 怖いワゃ<笑><や>ん。怖<笑>いぐらいマジで<笑>あれどんだっけみたいになったりとかしてもうあの本番は絶対にそれはしちゃいけないってやりきったんですけど、うん、で、そこで最終でダメで、うん、あのステージは立ったけども湯泳の最終は立ったけどダメで、うんうんうん、めちゃくちゃ悔しくてでもやっぱり自分がそこでね 実力を出し切れなかったっていう悔しさももちろんあって そこまで行けたのがすごいですけどね。もう本当にそこまででもすごいですけどす。すごい経験ですよね。あれもねー。ステージでオーディションという。なんかさ朝<笑>トークにこのコーラ組ダンサーズがこう何人も出てるっていうのもあれだけど、うんうんうん、やっぱこう新人にチャンスを与えるみたいな部分がやっぱある、うんうんうん、あるじゃない。なんかコーラ組さんってなんかこうずっとまあ先祖でもちろん何回も出てっていう方もいらっしゃるけど、うんうんうん、なんかまた新しいダンサーの子もあの PV で呼んだりとか。 なんかそういうねうダンサーの子たちに対してステージを与えてくれるっていうイメージが私はすごくあるんですよ、うん、小田さんねすチャンスをくれるみたいな推してくれるいねいてくれてますよ ね, うすね多分倖田來さんのパフォーマンスに多分ダンサーは欠かせないものっていうふうに多分思ってくれているので、うん、だからねそういうものにもちゃんと挑戦して、うん、ここからきっかけで裏方で現場に入ることになるんですよ小田 さ, さんからまたやかってやるかって言われて。うん で て, 言ってちょっとその五年間ははずっっと裏方をさせててもらって現場にはいたんです、うん。そのまあスタンドインだったり振り付けアシスタントみたいな形でっことそうですスタンドインっていう形で本人のスタンドインご本人のスタンドインをさせてもらって倖田さんって何かこうあれですよね大規模なので、うん、やっぱりこうご本人もチェックするためにそうですそうですご本人の役をこういうスタンドイン で,、うん、プロで本人の格好して。 歌ってるようにして本人は前から全部照明だったりダンサーだったりその見え方を全部つるっと一公演分にやるっていうね自分でもなんか確認するっていうのう、ね、なんか有名ですよねプロデューサーに丸投げじゃなくて倖田さん自身も目で見たいから、うん、ちょっとその倖田さん役としてこうやってもらうっていうのをね、うんうん、そ, その現場がだからもう5年もやってたんだ、うん、そうなんです気づけばへー気づけばなんかダンサーをやりたい 最初始まる時に何なんだろうと思ってたんですけどでもすごいやっぱりやりがいもすごいしこんな経験なかなかねできることない経験なのですごいありがたいなと思ってたし私自身めちゃくちゃ楽しんでやってたんですね。だかからなんか<笑> やめれなくて楽しいしやりがいもあるしすごい誇りを持って私はそれをやらせてもらってたので、うん、でもなんかやっぱりダンサーやりたいっ て, ってなった時に、うん、このままじゃダメかもって思って、うん、やめたくなかったけどダンサーになるためにやめますって連絡をしたんですよ、えー、この1個イベントのお話を聞いててこのイベントをきっかけにちょっとスタンドイ卒業しますっていうお話をしたら、うん、なんと。 その後オーディションに出てい、受けていいよって言いう。はいはいはいはいはい。ああなるほど、それはクロスドオーディションだったわけです。あそうですそうですそうです。そうです推薦とか、ねうんうん、あんまりこうオープンにしてないオーディションもあって、はいはい、それに出ていいよって言われて、え<笑>ってなってもうこれでダメだったらもう本当に諦めるしかな い, い。そっかそっか。決まってるわけじゃないもんね。オーディションだもんね。言っても。はいはいはいはいはい。あと何人かいて。うん っていう中で、出させてもらってもうだからもう本当にそれが最後の私の挑戦だろうなって思ってこ の, この現場に対してあだったんですけどでもやっぱり長年現場にさせてもらったりとかめちゃくちゃ気持ちは誰よりも負けないっていう自信もあったしだって5年間もね同じクルーとして絶対そう大好きだったから、うん、その現場も人も大好きだったから、うん 絶対もう本当にこの気持ちは誰にも負けてないけどなんかすごい変な自信があって<笑>、えー。それもまたステージでオーディションだったんです<笑>んだね。わお。そうだよね。そのリベンジを果たすべくだよね。終わ十五周年のリベンジを果たすべくで。<笑>うん、合格しました。<笑>よかったね。よかった怖いのよ。泣きますよね。 ーオーディションってやっぱねちょっと心臓減りますよね<笑> 心, 臓心臓減るって何？命がけでやってました<笑><笑>命が け, ったわけです、ね、み取ってもう、そもか、ねうん、っきりがねーやっねーすごいすごいすごいそこのオーディションに受かったことによって結構レギュラーとしてスタートするんだに出させてもらってみんなの入れった みみみんんんんな、なななななドラマあるねねいいいいいいいや、ででですすすよ、ね、そうみんながみんな多分んマサオさん今、きき聞聞聞たたたたに大にささえのっ急大ちゃう怖ご ね, よかったね辛いけどさ。 やっぱり悔し涙も必要なよそうですね本当<笑>。うん挫折も ね, ね人生うまいことばっかりじゃないね、うん、んだからこそのなんかこうメラメラ湧き上がる闘志というか、うんうん、うまくいかなかったからこそ絶対次は負けないっていう気持ちで出れたんだろうなって思ってすしかも高田來さんのダンサーってやっぱりさ、うん、バックダンサーの中でもやっぱ憧れるダンサーの方が多いじゃない、うんうんうんうん やっぱりね個性だったりパフォーマンスみたいなものをすごい重視してくださる、うん、あのこうダンサー陣だと思うのでう、うんうんうん、やっぱ誇らしいよ ね, そうですねあそこにこう、うん、受かるっていうのはさ、うん、そうだよね、うん、そんなにいろいろ経験してたんやな年下の子がと思って<笑><笑><笑>さびっくりしてたんやけども、ま、今ねそんないろんなこう大きなステージの経験もしてきて、うん、今現在の活動っていうのを聞いていこうかなどんなことをしてるんですか 今はですねこ、うん、れこそライブ中とかに会長さんとさん、うん、はい、会長さんはい、会長さん に, 過去に以前出ていたただきました、はい、で会長さんにピラティスを教えてもらってリハーサル中とかに終わってからとか「ゲストしよう」って言って教えてくれてしようかしよって教えてくれてでそこからすごい興味もあったんですけど。うんうんうん、で。 師匠を紹介してててもらっっ一緒ににレッスン受けに行ってたんですよすごいハマっちゃってへえー、ピラティスにそうなんですでちょっと時間は空くんですけどマシーンのスタジオそダンサーの知り合いがやってるマシーンやりたいと思って効き目がすごくってその集中する1時間がめちゃくちゃ大好きで、えー、でこんなにやるんだったら。 <笑>そんなに呼び出したの。そうなんです。<笑>めっちゃやってて、それこそオーディションの前はもう強化。外観強化だったり、うん、ヒール履くために。えっと、お尻鍛えたいしとか、ステージがあるごとに、もう。めちゃくちゃ行って、強化してみたいなのをやってたんですよ。ええー、でもジムみたいな感じだなっ。あそうです、そうです、そうです、そうで、ん、す、うん。そう、最初は、そのジムとかで。あと絞ろうとかっていうのをやってたんですけど、それをピラティスにシフトして。はいはい そうもうピラティスで集中的にこう絞ったりとか整えたりとか、うんうんうんうん、筋力をつけたりとかをしていくうちにこんなにやるんだったら私資格取った方が早いんじゃないかって思ってでしかもねそういうふうに体感できるのをダンサーに伝えたいなと思ってこんなに踊りやすくなってこんなに効果があるんだったら。 ダンサーは絶対やった方がいいじゃんと思っ思そうなんだやっぱりなんかまだ踏み込めてないんですよねそっかいやめちゃくちゃいいですよそうなねあのねライブ中に膝とかもちゃんとやりすぎてリハーサル前にちょうど来るから、うん、膝が痛めてかなった時もピラティスであの整えてました<笑>そんなことができるの、はい えー、あそっかでも会長さんもしてたもんねなんかもともとはリハビリのものだからそ う, そ, う そ, う そ, うそうなんですピラティスさんはリハビリからスタートしてるのでまあ直したりとか施術もしつつ整えながら鍛えるみたいな効果があるんで、えー、これちょっとみんな通らなきゃいけないのかそうそうピラティスンさんもしかしてでもやっぱりランサー最近増えてきて<笑>私はえっと3年前ぐらいに資格を取ってピラティスを教えることを始めたのがその 取ってからなんですけどやっぱりこ後のコロナ禍でめちゃくちゃ増えましたねピラティスそっかコロナ禍中がこの3年って言ったらうこうじゃあコロナの時期にその資格をもと取り始めたそうですコロナ初期にんかもともと取りたいなっては思っててなんかすごい知りたいがすごかったからやっていくうちにもっと知りたいってなって、うんうん、取りたいなとはずっと思ってたんですけどタイミングがね長期で時間が しわなんですがコロナになって急に仕事がポンってなくなって今おおタイミングが取っ て, て取りに行きましたすぐ最初マットを取って、はいはい、で最近マシンをまた取りまして、はいはいうううん、あまた別なんにあるそう な, なんです でマシンの資格も取ったのでマシンのレッスンも始めたし<笑>でやっぱりダンサーとかはねマシンの方が効き目が動けるから聞いたりとかもするので<笑>こっちにも来てねっていうのもしたりとかでマットのレッスンをオンラインと、はいはいはいはい、でダンススタジオで教えてたりとかなるほどで自分でプライベートでスタジオを借りてやったりとかへーでマシーンはその都度あのやりたい人とか。 ステージを合わせてやったりとかしつつ、やるのは普通にダンスをしてます。なるほどね<笑>。じゃあもうピラティスとダンスをもう並行してやってる感じだ。並行して、同時にやってます感じ。へえー。なんかジムにはさ、うん、私もなんか大嫌いなんだけど、うん、ジム。一応行くのはやっぱこ、うん、ねこ、うん。え、大嫌いなんですか？めっちゃ好きそう。いや、昔は筋トレすごい好きだったんだけど。めっちゃ好きそう、ムキムキのイメージ。なんかさ、こうトレーニングって。 地道にコツコツツやらなななきゃゃいいいけないじゃない、うん、かダンスはさ音楽でこう自由に踊れるイメージだけどさ、うん、かトレーニング系ってやっぱコツコツやらなきゃいけないじゃない、うん、だからまあそういうねよしえさんとか明彦さんのレッスン行ってたって言ったけど、うん、ああいうベーシックをずっとちゃんとやり続けられる先生というか、うん、そういうクラスすごい苦手なんですよ。でもうまくなるじゃないやっぱ明彦さんのレッスンとかね頑張ってこうまくなるかなと思って行いたいとかもするんだけどやっぱりねこう。 自由に発散して踊る方が好きだからこうどうしてもねこうサボっちゃって、うん、<笑>なかなか億劫なんですよなんかそういうトレーニング系のやっぱピラティスとかよくやるんだけど、ね、続かないのよ、えー<笑>ね、めちゃくちゃ楽になりますあと踊りやすくなるな、ね、マジかやっぱ踊りやすいんだからだみたいななんかそれこそ本番と本番の間とかに行って調節したりとか。えー なるほどね、めちゃくちゃ体がきわきめちゃくちゃ痛いって時にマシンで伸ばしたりとかのあれもできるのでええー、クールダウンみたいなねそうですそうです整えて元ある場所に体を戻すみたいない自分でもうできる知識とかあるんで、ね、そうですでもあの先生のとこ行って直してもらいますけどね、うんうん、マシンでうん なるほど、やっぱりおすすめなんですって、ピラティス。おすすめすうん、そうですよ。やっぱり出てくるね、ピラティスもまだ。ね、なんかやっぱダンサーもすごい、やっぱ取る人も資格取る人も増えてるし、<笑>ヨガやる人も増えてるし。<笑> う, んうん、確かにね、ドワッと人が増えたなっていう印象はあります。<笑> おさぼりさんちょっと頑張って、ね、体にね、大して ね, ちょっとね健康に気使うようになったんですよねきっとね、えー、めんどくさがりだからちょっともう頑張る絶対ハマったら大丈夫ハマればね、ハマれば早いのよほど、うん、<笑>ねどうですか今後の活動というかどういう風にそういです ね, ね今後の夢展望みたいなのものってありますか、うんうん やっぱりこの先も、まあ、あのステージに立ちたいなっていう気持ちもありますし踊りやすくするために、ね、ピラティスでいろんな人にそれを体感してほしいなっていうのもあるしあとは、えっと、今もなんですけど地元の福島とか仙台にもこれが前までは結構行けるはそとかワークショップとか行って地元だもんねなんだってね。うんうん 最近地震もまたねあったりしましたけど心 配, 心配ではありますけどもつい最近ね息子がハワイアンズに行きたいとかね言ってたのよいい、ね、じゃあなんかそういうことがあったりとかでそうそうそうそう福島にまあ地元っていうこともあってそうなんかワークショップしたりと か, まかっていのもあのナンバーも出したりとかもしょっちゅうしてるんですけどうんそういうのもしつつなんかいろんなところでお世話になったところにも帰っていきつつ うんまあ、いろんなところでいろんな出会いがあったらいいかなと思って。あそうなんだ ねえだって貴重だよね、なかなか福島出身でなんかこれだけの経験をしている子っていうのもね、うん、ダンサーさんっていうのも多分地元の子からしたらすごい嬉しいと思うので、うん、東京だったりアメリカだったりの経験って、うん、多くはやっぱこう、ね、できる経験じゃなかったりするので、うん、それを持って帰ってきてくれるっていう作業は、ねうすねうんすごい嬉しいんじゃないかな子どもたちが、ねうんでま、たそうやってダンスにハマっていってくれたらうです、ねうんうん、感じてくれたら。 嬉しいなと思っております。ねえ、なんか発表会のさ、うん、やつとかもなんかこう、S. N. S. ね、見たりし た, のかた。かい子供にね、教えてたりするんですよ、あかね先生。ちょっとね、そのね、情報なんかもね、ね、うんうん、あの、こちら説明してに、載せておくので、うん、よかったら、はい、あの、S. N. S. とか見に行ってみてください。失礼します。 ク<笑>スピードちゃんの、ね、本当にメンバーも本当にみんな、ね、いい子たちでね同じくらいの小さいメンバーでやっております<笑>みんな可愛らしい、なんんなうか、ま、とかはさ「なんかずき の, の種っていう YouTube があるんですけど結構、あのねすごい10万人登録ぐらいいってるチャンネルなんですけど、うんうん、にねこうわざわざ踊って寝てたりとか、うんうんうん、本当、みんな面白い、うんうんうん、なんい、昔からしてるダンサーの子がね、それこそしてるのではいよかったら、皆さん見てみてください。はい 本日のゲストはあかが出演してくれましたありがとうございましたありがとうございました、ね